それでは、学習用作成システムでデータベースを問い合わせるコーナー行ってみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。サクセスはブラウザー上で動作するデータベース学習システムです。直感的にデータベースを操作できます。前の動画で説明した選択や射影結合といった操作を中心に複数の表を組み合わせた問い合わせ、プログラミングを体験することができます。では。 実際にアクセスしてみましょうはい。ではまずはプリセット DB 選択というところで使用するプリセット DB を選択しますどのような DB が用意されているか一覧を確認することができますねできますはい。今回はコンビニデータベースを使いたいと思いますのでそのままプリセット DB 選択をクリックしてくださいはい 得ました。はい、そうするとこのような画面になりますねこの画面では左の黄色いところのテーブル確認更新のところを見ると今回使うコンビニデータベースにどのようなテーブルが用意されているかを確認することができます今表示されているのが売上データテーブルになります売上データテーブルには158件のデータが入っていて 商品コード、売上日、曜日、時間帯、性別、年齢層といった属性があります。前の動画で例にしていたスキーマですね。ちなみにテーブル確認更新のところで商品データをクリックすると、商品データテーブルの中身を見ることができます。 では先ほどのテーブル確認アンド更新があるページに戻ってくださいはい戻りましたはい、では操作していきましょうはいではまずどうしましょうかねえー、っと、朝に買われたものを選択してみましょうかその場合は選択 えっ、ー、と時間帯ですね。時間帯朝、これでいいかな、えー。時間帯が朝のものだけ選択しますっていうのを実行してます。はい。おち。お。えっ、ー、とそうすると、百五十八件あった売上データが三十六件、えー、朝だけ選ばれました。はい。これが選択ですね。 でえー、と商品コードがあのなんかこう G の6148とか J の0940とかこれ何なのかさっぱりわからないんで、えー、ちょっと結合してみたいと思います、はいえーと。商品データのテーブルと結合するので結合商品データとして実行してみます。おー 出た出たわかりやすくなりました。ただこれもうなんか余計なものがたくさんあるので、えー、っと、えー、例えば商品コードとか、えー、内容量とかそんなのいらないのでいるものだけを表示するにしようと思います。はい、これが何でしたっけ思い出してください。えー、っと表示 違うあ社えっ、ー、と社員で、えー、と表示したいのが売上日だと売上日と、えー、それから曜日はいいか、えー、と時間帯もいいや性別 と,、えー、と年齢層も表示しようかなそれと商品。 メ, イとえー、メーカーもあった方がいいかなあとは価格これぐらいでいいかなちょっと多すぎるかなでこれを実行してみます。えいそうすると今、えー、たくさんあった、えー、なんか商品コードだとか、えー、曜日だとかはいらないので欲しい売上日、えー、あと性別年齢層商品名メーカー価格だけの 表が出来上がりました。はい。元の表を表示して、そこから、えー、と朝に売れたものだけを選択して、で商品データもある表を結合して、そして必要のある項目だけに遮影したということが体験できました。はい。このように関係データベースではシンプルな 型スキーマのテーブルをいくつか用意しておくことによって必要に応じてくっつけたり抜き出したりして使うことができます。よくわかりました